不様なものだな。お主が頼みとする義兄弟はどこにいる？お主の味方は分かったろう。絆など何の役にも立たぬ。うん、それでも私は信じる。兄弟を。 <ペー>兄貴炎うてれふざけたことしやがって<笑>みな絆に縛られておるべききとくわに構わず。 逃げよう《兄さん何ということだ!?》 我、oh, 靠、wow.。这么强。<音声><音声> 不麼那 o 麼快 r e 哎别去劲儿 哦没有有没有有 算好打因为两个队友圈端跳跃<笑> 志はあれど力のなかった私は生まれし時は違えども死す時は同じ雲帳益徳とそうちぎりようやく世に出る機会を得た奮闘むなしく私は多くを失い命さえを落としかけた なれど失意の底でも最後まで失わなかったのは仲間を信じる心信じる心に応えてくれたそなたそしてこれからも増えゆく絆のために私は再び前へ進もう 気づいたか<咳>兄貴<咳><咳><咳>そなたと兄弟の思いがこの身の容器を鎮めてくれたこの恩生涯忘れぬいつか礼をさせてくれじゃあ花見なんてどうだ いい場所知ってるぜそれはいいだが戦いはまだ終わっておらぬ遠尚<笑>は妖魔の軍で全土を従えようとしておるそういやカントの空が変だったなありゃ遠尚の仕業か<笑>この暴挙を止められるのはそなたしかおらぬ<笑><笑>この場は我らに任せて 曹操殿のもとへ戻られよ。炎紹の野望を全力で打ち砕かねば。剣<笑>、これで狙いは定まった。奴の首を取りに。関東城へ乗り込むぞ。ほう。 それがお主の出した答えか。うんな気、うん、<笑>の血を引く者は一人得られればよい。従わずは消すのみよ。ありはあれはありああああああああ 父や兄と同じ鉄を踏むかさてお主はどうするう敬<笑><笑> ここまでリチートな<笑>昼だここで炎章を打ち戦を終わらせる